邪止められないしなさいかにおえはまった見せるのん リここに参上 いいかわ し, してくださいい しまし見つけました。 おなくなりになりなさい。<笑>皆さん、お掃除お願いしますね。イライラさせやがって。あらあらあら！なんだけー大事に使ってくださいね。逃がしませんから。丁寧におついいたしますね。さようなら。<笑> 先生、ね、<笑>の敵は逃さな い, <笑>たいなお亡くなりになりなさいまだまだ 方から順番に逃がしません。具合の悪い方から順番にお亡くなりになりなさい大事に使ってくださいね<笑> 大事に使ってくださいね具合の悪い方から順番に大事に使ってくださいね大事に使ってください ね, さいね呼吸品を受け取って 給を受け取ってください具合の悪い方から順番に大事に使ってくださいねありがとうございます逃がしませんわ大事に使ってくださいね いらっしゃるのかるくするかも スキちゃん すべての方にご加護を。 は<笑>感謝の実<笑>